えー、っとですね。まず本日は案件を今回いただきありがとうございます。ただ、一つだけ言いたい。我がマネージャー、前んよ。カレー送りすぎだって。<笑>はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、冒頭でもお話ししたように、今回また案件をいただきまして、大量のね、こちら目の前に見えているカレーをいただいていきたいと思います。 というのも、クレーンゲームマスターという通称クレマスさん。これね、アプリだとかネット上でクレーンゲームを楽しめるというサービスを行っている企業さんからね、今回案件をいただきまして、10月の8日から全国横断ご当地カレーフェアというイベントをね、 開催する予定らしいんですよ。で、それに伴ってね。もう数十種類カレーがあるんですが、できればちょうだい。なんてマネージャーにお話ししたところ、足らないでしょ？ってことでこんなにもね。大量のカレーが用意されてしまいました。どう考えてもね。多い。<笑> ということで、本日はですね、まあ、送っていただいた商品を、まあ、好きなだけ気になるものを買いつまんでね、食べ進めていこうと思っております。今回はね、お腹いっぱいにならず、ちゃんと食べられる範疇ということで、一生は炊かずに8号ほどお米を用意してありますので、そちらの8号のお米と目の前に見えてあるカレー、楽しんでいきたいと思います。 はい。ということで、ただいまね、こんな感じにセッティングし直しました。右と左にカレーがあって、左側に炊飯器。床には温める用のお鍋と、もう置くとこがないよ。うちのテーブルも部屋もそんなに広くないんだから。とりあえず、一気にね、3種類ぐらい温めていきましょうか。てからここら辺をね、片付けないことには、映らないから、まずはね、こちら、左側の3種類行きましょう。で、 いつもだったらね、一気にご飯盛っちゃうところなんですけど、やっぱりこうやって何種類もあると見た目がよろしくない。なので、今回はね、こちらの炊飯器で一杯ずつよそっていきたいと思います。ぶっちゃけ一食でカレーを食うことがないから、パウチ一つにつき、どれぐらい持っていいか全然わかんないんですよね。これぐらいですかちょっと盛りすぎよいしょ。 まず1つ目にいただくのがこちらの飛騨牛カレーですねこちらはね岐阜県からの商品らしくてカレーに入ってるお肉が 100% 飛騨牛を使用した贅沢なカレーみたいですねやっぱりねレトルトのカレーでも一つ一つちょっとね種類が違うんでぶっちゃけね今回めちゃくちゃ楽しみな企画ですねということで温まりましたんでね早速これ開けていきましょううわうまそう こんな感じでですねこちらの商品は中辛らしいんですけどもうねお部屋中におなかすく匂いもうスパイスの香りがたまんない感じで広がっておりますそれでは改めましていただきますこれ絶対うまいやつだうんうんま<笑>うん やっぱカレーやばいね食欲がすげえ出てくるこれ一食目から大当たりですわ<笑>うん牛肉のうみがもちろんしみ出てるんですけど何よりもねこの野菜の甘みとかうまみそれがねかなり強いですねうんうん はい、ということで1品目は完食でございます朝カレーってめちゃめちゃうまいなふ<笑>品目ね、行く前にこれ次のやつ温めていこうかな続き、熱、熱続きましてこちらのマグロカレーですねよふ こちらの港マグロカレーですね。もちろん神奈川県の三崎港から取れたマグロをね贅沢に使ったカレーだそうです普段ねなかなか海鮮系のカレーって僕いただくことが少ないのでちょっとねこれ楽しみ色はね先ほどに比べるとちょっと黒めな感じですねああいるマグロがいるよあすっすげえシーフードだ うん、シーフードカレーなんですけどまたね食べたことないタイプ貝とかねエビとかはよくありますけどこのマグロ単体になると全然ねシーフードなんだけど香りがね別物っすね いやー今回この企画、ものすごい嬉しいんですけど、当初はね、5品ぐらいでいいのかなっていう、勝手なね、想定をしたんですけど、そんなわけにはいかないね。大食いだもんね。<笑>うん。ああ、赤い、うん。うん。ということで、2品目完食でございます。汗止まらん。<笑> 3品目はスープカレーになりますので、こちらは別皿に移させていただきます。 3品目はこちらのカレーでございます富山スープカレーブラックということで富山といえばねラーメンでも富山ブラックなんていうラーメンがございますがこちらはねカレーバージョンでございますたこれスープカレーなのでしっかりと浸していきますでいただきますう ん, んだこれはブラッックペッパー ブラックペッパーの香りが効いてて、スパイスもね、香り効いてるので、三者にも似たようないい香りが鼻をね、すっと通り抜けますね。うん。想像以上にかなりフレッシュなスープカレー。うん。やっぱりスープカレーだと、普通のカレーよりもさらっとしてるので、どんどんね、進んじゃうんだよね。うん。うん。ということで、3杯目のね、スープカレー、完食でございます。 らまた追加してこ う, かうーん続いてのカレーは埼玉県が大好きな僕としては外せない深谷のネギを使った深谷ネギのポークカレーでございますこれはね絶対うまいはずよあっおネギがゴロゴロ入ってる これ見えますか、ね、これ深谷ねギゴロゴロ入ってますよ甘いめちゃめちゃ甘口だうまっこのねしっかり煮られたネギの甘みとか香りこれがねカレーにしっかり染み出てるうまい<笑>やっぱカレー界ってテンション上がるなうん ということでこちら福やネギのポークカレーも完食でございます続いてこちらの5品目に移りたいと思いますうわコーンたっぷり続いてはこちらの北海道コーーンたっぷりカレーでございます名前の通りルーにコーンがたっぷり入ってますいただきます 甘いこんだけコーンが入ってるとね一口噛むごとにコーンの甘みが口の中でブワッて広がってこれいいねお子さんとか絶対好きだと思ううんうん ここまでコーンが入ってるとカレー風味のコーンポタージュ飲んでるかのようなあんだけね主張の強いカレーがちょっとね負けてコーンがね全面に出てるうんうんこちらのコーンカレーも完食でございますあ続いての品いかせていただきますおおおドロドロ 続いてはこちらのカレーでございますこちらも岐阜県でございます名宝ハムカレーということでこちらのカレーはね一品目も食べましたハローカンさんというところから作っているカレーらしくて、まあ、岐阜県といえばねもうこの名宝ハム有名ですよねこんな感じでゴロゴロとハム入っておりますいただきますとうんハムうまっ カレー自体もね結構懐かしい感じホッとするカレーですねうんでも最初はこの昔ながらのね優しいカレーかと思ったんですけど食べ進めるとどんどんスパイスの香りが鼻にたまってきますねうんはいこちらもね完食でございます そしたらこれでラストかなラストカレー行かせていただきます、はあ、うわあ最後にいただくのはこちらのカレーでございますこちらのカレーねこういった感じで牛すじも入っておりますしこれ珍しいんだけど見えるかなレンコンだと思うんですよねこちらのねカレーも最後いただきますねよいしょ 酒かすの香りがすっごいうん酒かすの香りが強いんですけど牛すじ煮込みの甘辛い感じあれにね近いような風味もあってなんかねこれも食べたことないタイプのカレーですねまた牛すじが溶けるほろほろ<笑>うんうん いやーうまかったなごちそうさまでした<音楽>ということで本日は10月の8日からクレマスさんで開催される全国横断ご当地カレーフェアで提供されるカレーを7種類頂 い, いていきましたがどれもねめちゃめちゃ美味しかった。 うん、<笑>やっぱりねカレーとは一口に言っても種類によってね味も全然違いますしご当地ごとにね特産品を使ったこういったカレー食べれるのはねいい機会だなと思いました外出せずともねこうやって全国各地のカレーをねいただけるのはね最高っすねまたこちらのカレーフェアと連動してカレーの壁チャレンジというイベントも開催される予定となっておりまして得得したカレーを壁に並べて Twitter の方でハッシュタグでつぶやく と入選者の方にはなんとクレマスさんで使える無料チケットをプレゼントということでぜひねこの期間中にこちらのカレー大量にゲットしてなおかつチケットの方も無料でね 大量にゲットでできるチャンスとなっておりますので皆様もねぜひご参加くださいいや、それにしてもね、マジでカレーがうまかった。いや、何回かね、こういうレトルトのカレーの撮影しておりますが、まだね、だいぶ初めましてのカレーが残っているので、こちらのカレー、せっかくいただいたので、ゆっくりね、自宅の方で味わっていきたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。